どっちだっけ?。どっちでしたっけ、ね?。枝抜きが必要だなあって言ってたんですよ。こっちがいっぱい枝があるんだよな。どっちだこっち、こっち先やろうか。はい。じゃあ、ね、ここ二つあるんだけど、はい、今日はこっちやります、これ。わかりました。こうです。これ両方比べるとね、こっちの方が。 こちらの方がこっちはちょっとこう長いけど、うん、それなりに作っていきますけどね、はい、根, 根元に近いところに曲がついてるんですんこまずで、ね、フルッパ取ります、はい、でちった針金かけてこの鉢に植え替えてきますから、うん、こ, れこれフルッパ取るき、ええ、結構皮も取れちゃったりするじゃないですか、うん、結構まだしっかりついてるから。 古ルパスでもねこれあの、うんえー、3年目の葉だと茶色くなってきます、うん、でポロポロ落ちてきますから、はいはい、3年目の葉はあの冬になると残らないです、はい、落ちてますで2年目去年の葉っぱっていうのはここついてますからねいや3年目だけ取る。芽の強さによって、うん、去年の葉っぱまで残す場合もありますからね、はい、一番いらないのはもう3年目の葉っぱこれはねついてないと思うんですよね ここ一応取ってみますこ れ, あのこれ葉っぱ取る時はねここに袴、うん、っていうのがあるんですよね袴、はいままうん、この茶色くなってるところおあ こ, れ、うん、これをねこうやって手で持ってね貼って抜いちゃうと、うん、この袴がなくなって下まで傷がついちゃうんです。で、はいはい、ですからこれもし手で抜く場合は ペンに抜かないで、こう一個ずつこう抜いていくるな私。そうするとこう、この木に傷がつかないで取れます。地熱の人はね、はさみで切った方がいいです。一ミリぐらい残して、こう墓もありますね。うんはい、それを残す。こうやって切ってった方がいいです。うんうん、そして、ここへ切った後残りますからね、これがね。はい、これはあの自然に起っこっちゃいますから、うん、これがなくなっちゃうと。うん 新しい芽が出てこないですよ時間がかかりますけど、こうハサミで切った方のが間違いないです、はい、私は無性な問題で手で取っちゃいます、ね、<笑><笑>そうすると、たまにね、下が、ね、傷ついちゃうことがあるんですよ間違っても反対方向に抜かないでくださいね。上向きに こ,、うん、これは葉っぱの向いてる方向、うん、皮がめくれちゃうってことですか小さくないな、うん この雪がしっかり見えてきます。はい、で、ちょっとすぐ行きますね。今、はい、ここですね。今これ盆栽作ろうとしてるから、抜いてるだけで。うん、通常だったら、このまま置いといていいんですよ。置いといても、た だ, だただね、あの三年場、うんうん。ここ茶色くなって、ね、今年は秋に落ちちゃいますから、はいはい、棚がね。 葉っぱだらけになっちゃってあのちょっと茶色くなりかけた時、うんうん、手で引っ張ってやるすぐポロポロって落ちますからだから二年二、うん、年の葉っぱは二年の葉っぱは残しといてもいいですよ去年の出た葉っぱ、はい、だからあのちょっと樹勢が弱い木だと去年の葉っぱまで残しといた方がいいですそれあのこの木じゃちょっとわかんないんですけど大きいやつだとわかります、うんうん。これが今年の芽ですね、はい、去年の芽三、うん、年の芽 こう葉っぱが3段階に分かれますここが去年の葉っぱですからこう境目がこう出るんですよこうこれちょっと開いてるでしょこれこれが目安です、はい、こう目安にしてこう取ってるような形これ目が2つありますからね、はい、こう間違って こ, こっちの葉っぱ抜かない人は多いですよこれ、はい、間違えて、ねうん、抜けちゃうから葉っぱがこれ小さいからちょっとやりづらいんですけどね目の分かる目ははっきりさせとくちょっとこれが伸びたら 完全に枝になりますから、うん、こう綺麗に作っておけばです。この五四月ちょっと葉っぱが短くていいんですけど、赤松とかはですね、うん。必ず手は下から入れないと、はい、こういう長い葉っぱ、こう生えてしょう。上から生えてる、もう葉っぱが折ってたから。はいはい、じゃ必ずこう下から。はいはい、こ, ううこういう形、葉の下から生えてる。えっ、ー、と、これ、れ葉っぱの整理終わりました。葉っぱの整理。ね でこれに次は針金をかけてきて、ですね幹の流れっていうのはこれではっきり見えてきたと思います、幹の流れとそれから枝の配り。はい、でちょっとね、こう足元を見てみますね。 YouTube でね、はい、女性なんですけどね、うん、私のこれ見てくれてる人がいるんですよ、はいはいはい、その人ねあの全然あの盆栽やったことない触ったことない人おうおうで私が出てるやつをねちょっと送ってやってるんですけどね、うん、そ, その人はねこの間のうんと株立ちの五葉松ああありましたねそれを見てね何つったかっていうとね盆栽、うん、っていうのはね刻んなんですよねっていう まさにその通り本物さやってない人ななんですよねやってない人そういう<笑>あのコメントが来ましたでいろいろしやっぱり調べてみるとね絵画なんかでもあの油絵とかああいうものは色をどんどんどんどん足していくんです、はい、で日本の文化っていうのはやっぱりこう余分なとこを取って、うん、ん線と空間を見せる、はい だから、あのマイナスの分解、いっていうことを理解していただきましたね。なるほど。全然何もあったことない人ですよ。その方は盆栽やんないんですかね。<笑>やら<な>い<笑>これ、あの動線かけてきます。 本、本, 2 本, 3 本, 4本なって、本 っ, っちか、これ抜けます、はい、あれがなか入れないですよ ね, こ れ, だとね、うん、これでもまだ3本になってるけどこれ抜あんまり抜いちゃうとね、うん、実戦より弱ってくるんでこのままいきます。 こここっちにします、はい、これっっちちちしまますすれはょとかかからね、うん、聞くかなあ細いな。うん 精密機械みたいだから小さくて<笑>。<笑><笑>これ小さく 方, 方が難しいよ ね, よね、やっぱり ね, ね。細かいものを使わせてくれました手元が狂っちゃうよね、うん。手伝い始めるとか終わりました、うん、あとちょっと枝先整えますから、はい。 ここ縛っとくか少しここ。うん 大丈夫ですかはい、すいませんうまこの鉢うだから大変なの、ちっちゃいち ょ, ちょっとそれなりになってきたのにしますここは針金な掛け終わったんで、はい、今度はこの鉢入れてみます入るかな入るのかわかんない根っ こ,、ね、こ, こ切り立たないもんな こんな感じで取ったら、うん、こっち左ながらやあこっ ち, こっち、うん、右か 右, 右流れ。 右の方の空間、ちょっと開けます、はいえー。左の方へ寄せた形で空気したいと思います。これだと。うん、こうぐ立ち上がりま、ね、っすぐになっちゃっっ、ね、うんで、ちょっとこう。そっくり変わるような形でいいかな、はいはい。このぐらいでこのぐらいで行きます。 ああ<音声>そうです。 時期的にちょっと遅いか分かんないん で, で、ね、根っこあんまり切ないで入れきますからね、うんはい、下に巻き込むような形で。うん うん、また閉めてちょっとこすすねが見えてるけどちょっと隠しますそれ、ねはい、水やりの土流れのぶで水ごけ貼っときますこれは。 ど<笑>こっっちちここだね。ね、うん、一応ねこれはここまで針金かけて骨格ができました枝くりも配りも大体できました、うん、であとはこれ根っこですよね足元これ次の植え替えで根さばきしないと粘りがちょっとねこれじゃね重なったりなんかしてるんで、うん、次のあの植え替えの時は根っこ根さばきをやるような形です。はい 大家看完成ですね。 やっぱり小さいのが難しいね難しい<笑>だってこれこれ見る人はさ、手に取って近くで見るんだからそうですね、うん、それなりに作っておかないとねこれ小さいやつね、うん、いや、かわいしいわかるかな大きさ、うん、<笑>三角料理いいねあ、ここだこの辺か読めないやでね海はここだよここ 8センチ。8センチ。ああ、商品サイズだね。で、こう自轅船はこう鉢の上から測りますからね。8センチか。9ぐらいあるかな。9こ れ, これをちょっと下げれば8センチ。いいですね。これは単品で飾るわけにいかないんで、なるほどこう箱飾りみたいになるわけですよね、うんうんうん。だからあと臓器とかそういうのを組み合わせて飾らなくちゃいけないんで、はい、商品飾るのも大変ですし、うんうん、維持も大変ですし。 それから樹種も揃えていかないしかないです。ね。でね、で繊細な作りになってくるんでね、でねこのあの小さくていいけど維持管理かなり、ねうん、手間がかかると思います。ちっちい方が難しいってね、うん、言います、ね、もっと数増やしていかないとね。はい、で、ちょっとハチもこれ種類じゃなくて違うハチのは良かったかな。うん、シジミハチだったら入りますけどね。ちょっとハチが派手すぎるかなっていう感じ。家は掛かってないですけどね。 形としてはいいですよ。完全に空間ができて、毛が大きく見えるから。はいはいはい。じゃここまでですね。はい、ここまではい、りました。ありがとうございます。はい。